はい、どうもコミですさて本日はですねこちら DH コンプリートさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。 で、えっ、ー、と、今日のテーマはですね、ドラゴンライダーのお話ではあるんですが、今までと違って、これ強いぞっていうお話ではちょっとございません。あの、ドラゴンライダー、実は意外な脆さがやっぱりあって、そこをよく気をつけながらやらないと、どえらいことになってしまうということで、実際ね、僕も結構どえらい目に合ってるんですよ。なんだかんだ言って。あ<笑>ってるので、あの、本当にね、皆さんにもそうなってほしくないという思いでこの動画撮っております。んで、えっ、ー、と、今回ですね、見てもらいたい、えっ、ー、と、合計、 えっと、3本あるんですけども、まず1本目は、ん、えっと、こちらですね。えっと、まぁ、あ、うまくいっているパターンからちょっと入っていきたいなというふうに思うんですけども、これ、えー、ギュルタンさんのアタックですね。で、こちらに関しては、ドラゴンライダーのもうね、その、なんていうのかな、仕事がものすごいわかりやすく出てるっていうか、あの、これぞやっぱりドラゴンライダーだよねって言えるような仕事からの全開になってます。どういうことかというとですね、この中央部分のマルチインフェルのこの辺、 こういうところってすごくアプローチしにくいですよね。これね、ドラゴンライダーがすごい仕事するんですね。ぜひ見ていてほしいと思うんですけども、上方面、タウンホール側ですね。ここ、相手の防衛軍出てこないので、キングとアーチャークイーンで破壊を狙っていきます。で、残ったところに、これ結構広いですよね。面でドバーッとこの辺からこの辺まで、ドラゴン、ドラゴンライダーを、 えっと、出していっているんですけども、このね、ドラゴンライダーたちっていうのが、えっと、まあ、キングちょっと無視しますね。えの、タウンホールは壊せそうってうことを見ておいてください。こんな感じ。あのね、どんどんどんどん、えっと、防衛施設に幅広くこう散らばっていくんですよね。で、え中心部分のマルシンフェルのこれをドラゴンライダー2体がこう壊してくれて、エアスイも壊してくれて、なんなら、えー、投も1個壊してくれたっていう感じ。この仕事がね、結構でかいんですよ、マジで。 で、ドラゴンたち が, こうが外傷に行っちゃいましたよね。行っちゃった理由っていうのは、この辺に施設があるので、エアスイーパーがこういう風に吹いていたもんだから、吹かれてこっちの外周の方をこう、タゲ取り始めちゃったわけですよ。ドラゴンライダーって、えっ、ー、と、施設の中でも防衛しかタゲ取らないんで、多少吹かれても、防衛の方にこう行こうとするんですね。で、村の真ん中の方ってやっぱり防衛が、 こうえー、残ってて、えー、残ってるじゃないわ、ちゃんと多めに廃止されている、まあ、特徴がど村ってあるので、外側にこうストレージが多めですよね。村の中心部分には防衛が多め。なので、ドラゴンライダーがちゃん と,、えー、と村の中心から外れずに中に中にこう入っていってくれた。っていうところがね、あの今回のこのドラゴンライダーの村の中心部分を破壊できた大きな要素なのかなと思ってこれ見ていました。 で、これね、ドラゴンラッシュでこれやっちゃうとん、多分前回いかないと思うんですね。思いっきりここが残っちゃうんで、ひたすらもうエアに吹かれまくっちゃったドラゴンたちがぐるーっと今こうね、回ってきてますけども、回った結果最後まで行くってなっても、う結構ダメージ食らっちゃって最後マルチにやられちゃうとか、ね、いうケースはもう多々あると思います。けど、そうさせないためのドラゴンライダーっていうのがめちゃくちゃこれね、あの、いい感じで機能したのがこのアタックなのかなと思います。 すごいっすよね。こんだけ幅広く面を作って出しても、ドラゴンライダーがちゃんと中心部分まで入ってくれるし、なんなら、えっと、もう時間的にも2分切っちゃってるっていうね、このスピーディーな展開は本当にお見事だなぁという感じですね。ドラゴン2体外周部分に出して中心部分にメインドラゴンです、ね。ドラゴンライダーかなり幅広く散らしています。グランドウォーデンのエナジーサークルの中に入ってないドラゴンライダーいっぱいいますけども、 えっと、こいつらも含めて前進していくという感じですね。で、この辺の部分からエアスイーパーがつき始めます。 ドラゴンたちをこう押し戻しますね。ドラゴンライダーが少し中心部分で、え、こう、クロス棒にタゲを取っていて、で、中心部分に向かっていくという感じですね。ドラゴンたちっていうのはどんどんどんどん外周も災害層に流されてますよね。けど、このドラゴンライダー今また、このイーグルコに戻って少し内側に入っていきましたね、こんな感じで。で、内側のクロス棒とかを、えっ、ー、と、ドラゴン一体と一緒にこうね、殴っていってくれる。で、この体育のクロス棒とか、あとは、えっ、ー、と、 対空砲とか、えっと、この辺っていうのがもしもこのドラゴンライダーいなかったら下手すると残っちゃって思いっきり外周ドラゴンボコボコにしちゃったっていうゲートも十分考えられると思うんですね。っていう感じであの中の防衛をドラゴンライダーやっぱ狙ってくれやすいんで、やいパーによってドラゴンがみんな外にこうしあの押し出されても ちゃんと中の方で仕事をしてくれる。まあ、こういうとこがやっぱ強みですよね。で、おまけにここもそう。あの、マルチンフィルの3本目ですね。ドラゴンライダーが、まあ、ドラゴンが合流してきたもののえ、きちんとターゲットを取って殴っていったっていうところですね。まあ、こういうやっぱりそのばらけ方が、いい感じのばらけ方ができるっていうのが、ドラゴンライダーのまあ強みでもあって、ソアのディガフォグって言われるゆえんかなっていう気もしますね。うん、本当にやっぱディガフォグを使ってたあの自分の立場から、 あのこれ見るとかなりそのユニットのドラゴンとドラゴンライダー の, の動き分かれっていうのかながリガフグにやっぱ似ていて安心感があるんですねあの防衛をちゃんとドラゴンライダーが狙ってくれるからその大事故も当然起きにくいしっていうところでえっと強いんですけどもさてえっと本日はねさっきも言ったようにこの強いですよねっていう話をしたいだけではないんですねちょっと えっと、見ておかねえばいけない状況っていうのがあります。で、本当はね、失敗アタックがあったら、あの、失敗アタックの方を取り上げたかったんですけども、今回 TH コンプリーターさん、あのドラゴンドラゴンライダー結構みんな成功ばっかりしちゃってたので、失敗アタックをね、見てもらうものがありませんでした。 はい、こちらですね、えー。たくさんのアタックなんですけども、えっとね、見てほしいのは、このロイヤルチャンピオンの仕事をちょっと見ていてほしいなというふうに思います。で、えっと、まあ今回のは成功になっているんですけども、ほんとあわやですね。で、実際に僕もそうですし、えっと、この前の動画かな、ちょっと前の動画だと思うんですけども、あげた、えっと、ライトニングドラゴンとドラゴンライダーの組み合わせの、えー、お話をした時も言ったかもしれませんが、 ドラゴンライダーってとにかくヒーローに弱いんですね。でこのヒーローロと えっ、ー、と、もう本当に合ンコで迎え合っちゃうと、もうどうにもならないっていうところがあって、ドラゴンとはぐれちゃったりなんかして、えー、相手のヒーローがいるゾーンに突っ込んでいっちゃうと、もう本当にボッコボコに、にやられちゃうんですね。これ本当に、マジボコボコです。で、今回の、たくさんのアタックも結構ね、ロイちゃんにこれやられてるんですね。で、どんな風になった時にやられちゃうのかっていうところもちょっと見ておいていただきながら、えそれをどう回避するのかっていうところまでちょっとお話をできたらなというふうに思っています。で、 えっとですね、これ、あのー、まずは、えー、クイヒで、タウンホールを壊すで、そのまま、相手の防衛もこれ釣っていきますね。非常に大きなアドバンテージを取っておきながら、外周部分はキングを当てていきます。で、このキングで相手のアージャークイーンをね、倒していこうという狙いもありますね。ドラゴンドラゴンライダー、メインユニットの、えっと、集団がここから出てきて、こう下にこう流れていく感じですね。えっと、ボマーを、 三次方面から当てていって、イーグル砲を壊すので、ドラゴンのルートはこんな風に限定されるという格好になっています。で、えっと、これなんですけども、ここまでは非常にいいんですね。あの、クイヒーによってカットを入れていきながら、キングで相手のアーチャークイーンをこれ撃破していきますね。さらに、ボマーで3次方面カットを入れながら、中心部分にもドラゴン、ドラゴンライダーが集中している、もうドラドラライダーなのかな。 でうわめっちゃこれ、えらい1杯食らったけど、まあまあ、それでも、えっと、集中している数がいたんですけど、これ、ロイちゃんがね、ほらほら、こんな感じ、ドラゴンライダー1体、2体、で、さらにこちら側から来たドラゴンライダーバルーンにも襲いかかって、味方のロイヤルチャンピオン、これ、インビジ使ったんですが、巨爆 で, で、もうダメージが蓄積したもんでやられちゃったんですね。で、3体目のドラゴンライダー倒しちゃいましたって感じ、こんなもんですね。で、さらに4体目のドラゴンライダー、はい、ターゲットしてますね、早く来回という感じで。 あーってなって4体のドラゴンライダー、これも倒すみたいな。<笑>ロイちゃん、どんだけ仕事すんだよ、働きすぎだろうってちょっと思っちゃうんですけどね。あの、こんな感じで、ドラゴンライダーってマジで、あの、相手のヒーローと、あの、ワンオンワンで勝ち合っちゃうと、とんでもなく弱い。<笑>まあ、弱いっていうか、そもそもそうですよね。あの、攻撃しないから殴られるしかないわけですよ。で、こうなってこないように、ドラゴンと混ぜていく必要があるわけなんですけども、 あのディガホグをねやるときに、あの結構皆さん、あのケアしてたと思うんですね、相手のヒーローって。そういうケアが結構必要になってくるのかなと思っていますあの。ディガホグが密集して当たる部分、例えばこういうところですね、このアーチャークイーンとかであれば、おそらくドラゴン、ドラゴンライダーがあの密集したまま向かっていくんで、アーチャークイーン倒せたと思うんですよ。 で、これ、最終馬にロイちゃんが残っちゃうと、これってもう余力で倒すしかないんですよね。で、今みたいなパターンでドラゴンとかがまだあの外周生き残っていて、そいつらの余力で持っていけるっていう場合には、今のその、たくさんもしかしたらそういうプランニングでこれ行ったかもしれないんですけども、えっと、その余力に期待して押し切っていくっていうあのやり方は当然考えられると思います。けど、そうでない場合っていうのは、 ある程度、そのロイヤルチャンピオンを処理するための準備をしておく。さっきのその味方の ロ, 味方のロイジャンソースよね、この3時から出しましたけども、インビジ使ってこっち側からこう出していくとか、いうね、えー、方法を取るのも一手だと思うし。 あの、ちゃんと相手のヒーローっていうのを、えっ、ー、と、特にその最終盤に当たる位置に、え、ロイちゃん、アージャークイーンがいる場合、これの処理をちゃんと考えておかないと、えっと、ばらってしまったドラゴンライダーがみんな落とされてしまって、最後ドラゴンたちが自利品になっていくっていうケースが起こり得るので、注意が必要かなというふうに思ったっていうのが、まあ、今回の動画の一番の肝のところですね。いや、これでほんとやられるんですよ。僕ももう何度もやられて、いやー、マジかよ、みたいなことはもうね、超いっぱい経験しました。 なんでぜひね、同じあの苦しみを味わっている方、またはまだ味わってない方も、あの転ばぬ先の杖ということでね、えこの辺、ディガホグを使っている方なら、あのケアの仕方はなんとなくイメージがつくと思うんで、ぜひね、えしていってもらうといいのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、もう一本ですね。えっ、ー、と、まあいっそのことだったらこれでいいんじゃないのっていう攻めもありますね。えっ、ー、と、アマシンさんのこのアタック見てほしいなというふうに思うんですけども、まあこれはね、ちょっと と参考にもしかしたらならないレベルにプランニングが良すぎたかもしれないですけどね。えっと、対空砲がもう4つど真ん中に固まってるんで、ここ丸ごとライトニングで落としていっちゃうんですね。こ<笑>れはもうちょっとなんかドラゴンの強さうんうの話かもしれないな。うん、そんな気もなんとなくする<笑>かなっていう気がしますけど。で、えっと、今回のアマシンさん全部、 えっと、ユニットがドラゴンなんですよね。ドラゴンライダー上がってないから使ってないのかもしれないですけども、ドラゴンだけを使っても十分強いんですよ。あの、対空砲を今回みたいに無力化してしまえば、だいぶ強い。まあ、つまり、ライトニングの呪文だけに頼らずとも、ロケットバルーンとかいますよね。ああいうのを使って、事前に対空砲を処理してしまってから、えっと、うーんと、攻めを進めていくみたいな形取っていけるんであれば、全然通用するかなって思います。 あの基本的にドラゴンライダーが強いのって、そのドラゴンがストレージなんかに足止めされていて、対空砲からバンバン撃たれるような場面っていうのを、ドラゴンライダーが1、2体いればそこで対空砲を壊してくれるんで、ダメージの量を軽減できるっていう、そこがまあ大きな強みかなというふうに思うんですけども、あの一層のこと対空砲がまあなければいいし、仮にあっても2、3本。 はいつにか1、2本くらいなら、全然ドラゴンで押していけると思いますしね。こんな形でちょっとこれドラゴン出すタイミングがだいぶ遅かったなっていう気はします。バルーンが相当焼かれてますけども、これでもやっぱりね、序盤の、えっと、体育砲を無視できてるメリットが大きいことと、えっと、この相手のロイヤルチャンピオンですね、こいつと当たるタイミングで、全然ね、あの、ドラゴンライダーが混ざってないんで、一瞬でもドラゴンたちがロイちゃんに集まってきて撃破するんですよね。 ね、こっから、宝石、タウンホールの角に入っていきますけども、これもね、宝石とタウンホールがうまいことを、リーズで止められてる、ダブルで止められてもでかいですよね。で、爆破の瞬間ぐらいを狙ってォームを置たくことによって、ポイズン効果もほとんど無効化って言ってますね。で、こうなってくるともう無双で、ドラゴンのやっぱね、体力と攻撃力がちょっと上がったこのレベル1の部分の上昇率っていうのは、かなり大きなやっぱアドバンテージになってくるんですよね。 最終的にはもうフリーズでマルシンフェルノを潰していってこんな感じで全開を持っていくっていう感じですねあシングルフェルノか、これ。いやー、でもこれね、まあ、中心部分のやっぱりライトニングでも勝負ありっていう、ま, ましてそのプランニングがちなところはま否めないですけども、やっぱりドラゴンの残り方もえげつないですよね。あのー、だから、ちゃんと苦手な手な耐久砲とかをケアできて、 きちんとこう束で動くことができさえすればあの別にドラゴンライダー入れなくても強いんだよっていうのがまあ今回のこのマシンさんの攻めで、まあ、僕がちょっと間接的に思っていたかった一つのことなんですけどもなんでえっとまあ、そういうふうにえ無理して最終盤の、えー、っとアーチャークイーンとかロイヤルチャンピオンなんかを処理する方法を考えて少しねプランをこう難しくするぐらいであればいっそのことを全部ドラゴンにしたりとか、えー、ドラゴンライダーも本当に23体とか12体ぐらいにしておいて ドラゴンメインにしていくっていうパターンも全然ありだと思います。そうすると、最後のところのヒーローっていうのは安定すると思うし、 ドラゴンライダーがいないことによる少しのこう不安っていうのは、ちょっとこれまたね、別の動画を出そうかなと思ってるんですけども、あの、裏から、えっと、ロケットバルーンを入れていくっていう方法はすごくいいと思います。あの、タウンホール9とかやってた方は、あの、お馴染みだと思うんですけども、裏バルってやつですね。あの、裏からバルーンを入れていった時に、今やっぱり、そのバルーンのその速度が遅いせいでどんどん落とされちゃうんですけども、ロケットバルーンだったら一気に混んでいって、防衛にちゃんと届くんで、 裏バルっていうのを上手に使うことによって、ドラゴンライダー少なめにしても、えっ、ー、と、安定したその攻め方っていうのができるようになるかなっていうのはちょっとね、最近思えてきてるところ。またこれお話ししたいと思いますが、えー、いずれにせよ、相手のヒーローには気をつけましょう。本当ドラゴンライダーマジでヒーローには弱いので、まあ、相性最悪ですからね。<笑>あの、僕もそうですけども、皆さんも、あの、涙雨にならないような、あの、プランニングをね、事前にできるように、まあ、ヒントになればということで、今回の動画、お届けさせていただきました。 はい、というとこと で, で、すね本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうかあの私のチャンネルなんですけども、クラン対戦の解説の動画中心に扱っております。タンフォルト12から14までこう幅広くね扱っておりますので、えー、これいいなというふうに思ったら是非、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。